皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年3月28日、昨日の宝珠探しの続きで、今日は、ギガブレイクの真髄の宝珠を取りに来ました。その宝珠を持っているのが、このキラーシーカーです。いつものように、獲物呼びで倒していこうと思ったのですが、それは無理なお話でした。1匹ずつ倒すのもしんどい相手で、2匹同時に相手をすると、簡単に全滅させられました。 何回やっても全く安定しないので、諦めて1匹ずつ倒すことにしました。その結果、ギガブレイクの神髄の宝珠が出るまでに、50匹くらい倒すことになってしまいました。獲物呼びを4セットやったと考えると、確率的にはこんなものかなという感じですが、とにかく時間がかかりました。時間にして1時間半程度でしたが、久しぶりに MMORPG らしいコンテンツを遊んでいるなと、悟りの境地を開いてしまいました。 でも、FF11 とかと比べたら、MMORPG のアイテム集めとしては短い方ですね。運が良ければ10分でゲットできる宝珠ですので、まだ人が少ない今のうちに取っておくことをお勧めします。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。